私たちの秀夫君は17年間の人生を大石管の転移症という心臓病とともに歩んでおりました。高校生の時、ついに倒れ、旅立つことになりました。秀夫君は数々の死を残しておりました。父の私が作曲しました。